ゆっくりと長野駅の5番ホームに入線しましたこちらがリゾートビューふるさとですあと5分で出発してしまいます早速乗り込みましょう ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。ぜひ、この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。また、新しい旅行シリーズが始まりました。この映像を撮っているのが、2022年11月中旬ということで、本格的な紅葉シーズンがすでに始まっています。ですから、今回の旅行シリーズ、タイトルも本当に分かりやすく、紅葉満喫編にしました。ちなみに現在地は、長野県長野市の長野駅の5番ホームにいます。今回は、この長野駅を出発地として、北アルプスを北上し、 中富山県魚津市に立ち寄ってから最終目的地の金沢を目指しますそれでこの紅葉満喫編の記念すべき第1話なんですけれども主役は JR 東日本の観光列車リゾートビューふるさとですこの観光列車リゾートビューふるさとについて簡単に説明をしたいと思いますリゾートビューふるさとは長野県内で運行されている JR 東日本の観光列車です通常の乗車券に加えて指定席券が必要です指定席券のお値段 は大人1枚530円となっています。車両編成なんですが使われている車両は HBE300 系機動車です。この車両の2両編成で運行しています。停車駅については現在地の長野駅、次が篠ノ井駅、小羽捨て駅で、途中で松本駅に立ち寄ります。松本駅の次が小高駅、信濃松川駅、信濃大町駅、白馬駅、そして終点は南小谷駅です。途中条件付きで通過する駅があります。赤品 駅はは7月月から9月以外てて通過してしまいまいで、今回、乗車では立ち寄る品野松川駅なんですが、安曇野千尋記念館が休館する12月から2月については通過駅になっています。簡単にですが、リゾートビューふるさとの概要としては以上です。何しろ今回は僕も初めての乗車利用なので、あまり深く考えずに、とにかく楽しみたいと思ってます。それからまあ、YouTube をご覧の皆さん、観光列車で楽しむ旅行機という再生リストをご用意していますが、このリゾートビューふるさとの鉄道旅行も、 の新しい仲間に加わりますので、以前配信したものと一緒に楽しんでいただければとても嬉しいです。リゾートビューふるさとはこの5番ホームに入線します。一緒に信濃地の紅葉を列車の旅を通して楽しみましょう。 時刻表にリゾートビュー、ふるさと表示されました。9時46分に長野駅を出発します。本当に楽しみですね。ちなみに現在の時刻が8時10分で、入線は9時36分と聞いてます。結構タイトなスケジュールですね。さあ、果たして上手に撮れるでしょうか<笑> 紅葉満喫編第1話、リゾートビューふるさとによる鉄道旅行。実はかなり個人的に力が入りすぎてしまいまして、想像を超える大ボリュームになって てしまいましたので本当に申し訳ないんですけれども前半を長野松本編後編を松本南小谷編と題して2話構成でお届けしたいと思っておりますどうかご了承くださいそれでは紅葉満喫編第1話リゾートビューふるさと長野松本編をお楽しみください今ゆっくりとリゾートビューふるさとが長野駅の5番ホームに入線しました楽しみだなこれからどんな旅ができるんでしょうね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 聞いてたけど結構広いです他の乗客の方もいらっしゃるので下の方までは映せないんですけどモニーターもついてますし割と広々してますこれ本当にいい旅ができそうだ今いるのがシナコーディシーなんですかね結構広いですよここからゆっくりシナノジの紅葉を楽しめるんじゃないでしょうかちょっと興奮して何喋ってるかわかんなくなってますけど 乗り込む車両を間違えたので、1号車の方に立ってきました。で、篠井線の方でトラブルがあったみたいで、15分ほど遅れるっていうんですけれども、乗務員室の後ろにも立派な展望席があるんです。これはもう、ぜひいっぱい使わせていただいて、ね、たくさん紅葉を楽しみたいなと思います。イエーイ指定席券に表示されている席についてみました。割とですね、前の席との間隔も広いですし、シートもリクライニング式なので、ゆったりくつろげる空間になってます。 特急なのが出発したので、もうそろそろ出発の時刻ですね。もうもなく出発です。あ、今、ブザーが鳴りました。もうすぐ出発です。リゾートビューふるさと出発しました。10時5分出発です。行ってきまーす。これからリゾートビューふるさとの旅が始まります。 次は篠洪駅に停車いたします。 撮影に夢中になって気づくのが遅れたんですけどアテンダントさんから車内販売のメニューをいただきましたおバステから車内販売で回ってこられそうなので軽めのものをいただいてみようと思いますあ、でもビールもいいな<笑>次の篠ノ井にはあと5分ほどで到着ですこのままの遅れてまいりますとその後おバステには10時30分 松本には10時53分頃の到着を見込んでおりますもうすぐ篠ノ井駅に到着です1番線の到着、お出口は左側まです篠ノ井を出ますと次は小橋スに停まります小橋ステが確かスイッチバックもあってなんか有名な駅だっていうお話なので田口見ていこうかなと思ってます 10時17分、篠ノ井駅に到着です。さあ、ここから乗車される方いらっしゃるんでしょうか。篠ノ井駅、出発ですね。次の停車駅が小バス停駅です。 見る程度なかなかいいものだなって思いました楽 し, みてしゃあな い, いつもの僕なら我先にとばかりに全面展望を取りに行く迷惑行為に近いこともやりがちなんですけれどもリゾートビューふるさとの車内にはモニターがついてまして列車の進行方向の風景を楽しむことができるようになってます 御バス停の次は松本に停車いたします新州の名称と言われている成功時代からの千川そして御バス停の長袖が広がってまいります九州日立天丼や竹越えとともに日本三大車窓の一つと言われております列車は間もなく御バス停駅に到着いたします これは急勾配の途中にある駅で使用するもので全国でも数か所のみと珍しくなった運転でございますもうすぐオーバース停駅です10時42分の発車を予定しております列車の遅れにより停車時間が短くなってしまい申し訳ございませんこのり遅れの内容を教えてください 今スイッチバックしてますね下の方に街が見えるんですよねすごいな あ, あ今駅入りましたねここがオーバーステーキかなオーバーステーキに着きました 来バステーキ着きました12分ほど停車するので降りて実際の風景などを楽しみたいと思います今いるのが小バステーキの展望台らしいんですり山は壮観という言葉がしっくりくるような本当に素晴らしい景色です今からご覧に入れます下の方に線路が走ってまして 下の方に、千曲平って呼んでたでしょうか。その景色と、遠くに山があって、そして手前側には見事な紅葉が。お今列車が通過していきましたね。いい景色が撮れました。 バス停駅まではあまり乗客の方もいらっしゃらなかったんで、かなり車内はゆったりとしてましたんですけれども、次の停車駅が松本駅です。もしかしたら乗客の方が乗り込まれる可能性もありますので、迷惑にならないように気をつけながら撮影を続けたいと思います。やっぱりいい表情した車両ですね。HP の E300、好きになったかもしれません、この車両。 思いかけず記念撮影も撮ったんで、そろそろ出発の時刻なので、乗り込みます。小笠駅出発しました。10時46分、小笠駅出発です。次の停車駅は松本駅。ここからどうなることやら。 ただトンネルの中を通過中です結構有名なトンネルらしいです名前は忘れてしまいましたけど本当こういうモニター画面が車内についてるのはありがたいですなかなかこんなに綺麗に見ることなんかできませんからアテンダントさんが車内を回られて買いましたスワロマンという地ビールですまだお昼にもなってないんですけど早速逆掘りしちゃいます 大変申し訳ないんですけど、開けますよ。開けられ、るかな。あっものすごい勢いで、泡が飛んだ。あ、でも、大惨事にはならなかったので、いただいちまいます。開け、れるかなここから先はすみません。若干省略が。え、硬。ちょっと硬かった。じゃあ、いただきまーす。 光、ね、の射で見づらいですけどここは何という名前の駅なのかは存じませんが駅舎との背後にある真っ赤に染まった紅葉のコントラストが本当素晴らしいです。 駅のホームも通り過ぎてしまいましたけどね。僕が心底見たかったものがここにありました。面白いものを見つけちゃいましたよ。なんかのマスコットキャラクターみたいなの。一緒に映ってみようと思います。 すいません、ご協力いただいて一緒に映りたくなったので写ってみましたイェイ展望デッキから遠くの山並みを見ているんですけれどもあれが北アルプスみたいです山の頂の辺りがうっすらと雪をかぶっております 手洗いここですねドアを開けたりはしませんが1号車と2号車の間に男女共用のお手洗いありますこっち側見ると飲料の棚があるんですがアテンダントさんに声掛けをする必要があるということですね勝手に取ってはいけないということになってます洗面台がこうなってます 言われるまで気がつかなかったんですけど、めちゃめちゃ綺麗なイチョウの木がありました。いや、山の方もすごく綺麗だな。紅葉が素晴らしい。 この地点で二つの川が合流して、千曲川になるんだそうです。千曲川のさらに下流の方に、あの武田信玄と上杉謙信が5回にわたって戦ったという川中島があります。通いには大変なんですけどね。あ、鳥さんが飛んでいる。松本もうすぐ松本駅に着きます。 紅葉満喫編第1話、リゾートビューふるさと、長野松本編、楽しんでいただけたでしょうかぜひ、是非コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の紅葉満喫編第2話は、引き続き、長野県で運行されている観光列車、リゾートビューふるさとの、松本南小谷編を配信いたします。北アルプスを北上して紅葉を探す鉄道旅行、楽しみにしていただければ幸いです。 松本駅に着きまにきす。大糸線からは進行方向が逆になって僕が駅を取っていた1号車は後部車両になるということですね2号車が先頭車両になるので必要であればシートを回転させてくださいというアナウンスがありました 乗務員の方に話を伺ってみますと特急暑さの遅れがあったみたいでもしかしたら松本駅でもリフトビーふるさとの利用者の方はあんまりいないんじゃないかっていうことを聞きましたどうなるかは到着してみないと分からないんですけどね最後までご視聴ありがとうございました